しっかりしてくださいチン陛下陛下最後にお教えくださいチンコでかい方。チンコ小さくても有能。のヘイヤ危ない今落ちた一生落ちたバカ王子、そなたが動物好きなのは知っていたが、地球にはお前の手に負えん猛獣もいる。地球を守るため、解放軍を止めるため立ち上がるのだぞ貴様ら そのために全宇宙と戦えてやるのかそなたらは敵の注意を引きつけてくれればいいあとは逃げてくれて構わない今貴様の命を握っているのは上位秘技でも解放軍でもないこのジーヤだ王子は国を守るために豚を演じやれ結局同じじゃろうが野良犬はずいぶん到着が遅かったな入管局長犬の餌かくらい 犬駆けしながらここまで来たぜあマジー調子ぶっこいてるからこんなことさえ早く打つのじゃ撃てザ貴様ジュースラ、うん、何がたザラそちんの国を打ち立てるこの時をいにつかず玉座を上げたままでいたおならいるさグリューコーシドラゴニアがドラゴニアの。 世の片割れの帰り王の帰還だこのそちをさらして伝説の王子クリュー皇子ドラゴニアしてー撃て早く撃てまさしく九つの頭を持つと言われたクリューの名にたがわぬ身はず生きておられたのですねドラゴニア王子けるの俺の名はドラゴニアだといやドラゴニアじゃねえだろう誰がお前で何で 最終的に兄ニジがこうなるわけドラゴニア王子ハ王子無事ですかこれは、一体何が我らが王よ、あの無礼な豚を射殺する命令をお与えくださいバカ<笑>王子が荒らした国を再建していただけませぬかおい誰がバカ王子だ俺はもう、王国製のドラゴニアじゃないお前たちの王を取り戻すため、一緒に戦うことはできた<笑>からお前たちも、俺たちと一緒に戦ってくれないか<笑>宇宙に一人ぼっちの 地球の友達になってやっててやしいんだ道が敵の妨害に陸軍が分断されました苦し紛れの奇策で覆る戦力差ではない敵を分断しここに着く前に力をそぎ落とすつもりか準備はできてんだろうねうそ に謝れウシコを返せ 金, か金だけに、ね、金かダナブてめえら地球を取りに来たのか何だか知らんねこいつを使え心配するな上から俺と女王、いや俺たちが引き上げるとにかく俺と彼女を信じてくれもううわーなんかそっちも縛られてませんなんかこっちの縄と繋がってませんその名は一体何と繋がってんだお前何のプレイしてたんだプしン わしじゅうがなければいくさもできないひいよりはほねがりそうだ。うんうん、おごめんみんなのできることはもう。<笑><笑> 僕の大切な人に触るな！こんなにたくさん花嫁がいたんじゃ腰が立たなくなる。我らの都目か。どういにそれが我ら野牛四天王です。野牛一元金吾兵 なんだこの匂いメスが混じってワッパもいるのここは遊び場ではない女子供に首をかき切られる覚悟もなく僕の前に立っているわけではあるまいな僕は野球ウキ いい女がたくさん来た の言う通りわざわざ地球の女の評判を下げに来てやったのさいよいよ始まったのい行ってきなよ今度は太陽が月の留守を守るワンだ世界なんてどうでもいいあんたのそばで死ぬ、ね、逃げるとは大したオス様じゃどこまで逃げても女か女に生まれたのもそう悪くはなかったキューベーン我が頭蓋を突き破ることは ここにいますよ<笑>あのカラクリは江戸の連中を守るために作ったもんだ何勝手に手柄独り占めしとんのじゃあのウイルスを作ったんはこの黒ゴマカツを博士じゃろうがチンパンジーにもガサツな老人にもあのカラクリは作れていくなら私にしなさ い, い男とは皆他にウイルス法を持った博士なのかもしれないいい加減にしろ貴様らおもは誰だはいはい、はい じいさんだけ残して全員死ぬだけでいい罪のない者たちと取り引きする気ももうない。時間稼ぎも楽じゃないんだよ。なんとか間に合ったみたい。寺田達五郎の友にして歌舞伎町の万人、浦水郎町でございやん